元気って言ってみてバカみたいな。元気あ、バカだ。バカだ。押して押<笑>し押し押し。気持ちすぎ。やば。小池も。やばすぎ。やば。小池も。あえお前はマジで死ねよ。死ねはダメだろう普通。死ねよ。命に関わるような暴言は言うなって言ってたぞ。死ね。頑張れ、はい。いい、うま え、た、えっと。え、うますぎる、これ。待って、死ねふん。頑張って。ふん、死にました。ふ、は、ん、あ、死にました。死にました。はや、はあ、ばん。死にました。死にました。なん<笑>だ、その声<笑>。俺の名前は、トニートニーチョッパーだ。三つ彦の方かと思った。 エイブルさんやり<笑>ましたエイブルさんコラグー似てるでしょえ、<笑>うよし、<笑>ここは必勝法があります。でも、この人に捕まらなければ必勝法があります。<笑>なるほどね。このゲームには必勝法がある。秋山 なんか、最後一気にみんな死んでったあらってちょっと待ってあらねえ何もしてないやんか私さ。なん何もしてないから落とされるやないかなやばいあやばいやばいやばいやばいやばいやば い, いやばいだめでしょないやばめやばいやばいやばいやばいやばいやばいやめいやばいやばい落ばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい <笑>よし、いけるいけるいけるいけないよね。よし、いけてるの。じゃま。あのさ。あのさ。お金あげないんだけど、うん、ですけど、なんかお願いしますっ て, って。お願いします。え、これ平面のやつだって結構得意んだけどね、俺。 PM、私めっちゃ嫌いだった頭悪いとねあれ結構落ちやすくなるらしくそないウソだよイギリスのオックスフォードなんちゃらいわとか言って頭悪いと落ちやすいですってやばいやばいちょっとあのさあのよくない頑張れーこれキョンシーみたいにさ前あやっぱこれマジで遅いそれしたら落ちるそれしたら落ちる<笑>それやっぱ落ちたもん これしたらいいじゃんとか、思ってや っ, ぱらったらいい速さがね、ちょっと。あと一人だよ。あ、これ勝てるべ、これ。あ、危ない、危ないめ頑張れ、頑張れ。相手、相手はね、結構余裕そう。<笑>相手結構余裕。お、お、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない相手、相手、ちょっとあのね、あ、あ、やべ、そっち行ってる、そっち行ってる。あ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あーよし 勝ち勝ちましたこれはいや、これね、2対2だとね、結構簡単。マジで。楽しい。私、私いるけど大丈夫結構、やばいかもしれん、じゃんじゃあやばいわ。<笑>ならやばいっす。<笑>でも、二人だったら、壁に対して二人で体使ってほし、い、うん、えいなくねえ相手いないんだけど。え頑張るぞ。頑張るぞ。 <笑>はい、タス行くぞ勝ったー<笑>やったー<笑>俺ら頑張ったな。<笑>よしやったぞ今の何<笑>やったぞ俺ら。なんでみんなこんな楽しそうだったのうん、ね、私たちは全で多かったな<笑><笑>不戦勝じゃん不戦勝落とされたくね俺ら。<笑>先輩じゃん。え 誰が一番面白いだってユースーパミコウ。チャンネル登録しか勝たん